はい、はい。今朝のひなです。はい。五月の四日、ゴールデンウィーク二日目。二、はい、日目？二 日, 日目っていうか、二日目か。目か目普通の方は二日目。うん、あ、ゴールデンウィークって前から続いてるの、うん？めっちゃなくなってる。一、うん、日と手出と二日で組んでる方は 4日目。3日目です。もうかい。うん、めっちゃみんな休むいの。この辺暑いよ。28.0 度に湿度が、えー、約 30%。うん おはよう。暗くて踏んじゃうよ。ね、暗くて踏んだらごめんね。 三十点五度。うん。はい。みなさん、おはようございます。ねえ、元気かなみんな。餌は食べてる。すごい。あれ、どうした？これだけの本小さい子だ。餌はないです。一個も。え、すごい。 あのちょっと増やしたあみんなごはんの時間だよ。はいはい ね、餌の雨が降ってきたよ。いれそ結構ねねさて、ふさん。 行ってくださいかなかめっちゃおすぐに飢餓状態になるの、うん全に、うん さんに行こう、うんうん、あいいいつ何してフフフフ。<笑><笑><笑> お引っ越しっ越ししだ、ね、よ, んじゃないよ君は<笑>食べるふりしかしてないなと思って。<笑> にかかうですそれしししばしのみんな時間れ楽さ確かにえいやかうしょちょっぱ居場所が、ね、決まってんの ですはこの板で、うん、ここのでをいいい新新しい子を準備しますそう新しい子子子まうがもいいぐらい小さいらです、ね、確かに、えー、あれたこれいや違うちょっと言ったでもわからないぐらい食べてるんじゃないてててっですか あいつださ<笑><笑>あ、いけはい、閉店です<笑>ねえ、お家にはもう帰れなくなったよ ゴールデンウィークの壊ラくチのように。 あれですね、こんなこんな中どっか行くのが昨日ニュースでまた見たんだけど、うんうん、東京の込みぐらいがすごかったですね入れ取れないぐらいどこだっけな、江ノ島、うん、江ノ島今日 j ップでやってて、うんうんうん、もう竹下通りみたいなあ、そうそう私がニュースで見たのは竹下通りだった竹下通りと同じぐらい江ノ島の海に続くあの道が、うん、あの。 後で渋滞ね、階段の上から階段の下までずらーっと出ずになんのかここは。えー家に ね、あそこに若干隙間が空いてるのに誰も逃げない<笑>はいしばしこのままカメラを時間を気にしておくので皆さんダチョウの様子をお楽しみください いつのタイミングでなくなっているのか。 誰もいなくなってしまいましたそして誰もいなくなったというのはまさにこのことです、ね もう一個はここら辺。うん <笑>またま<笑>と一緒に食べれないわけ かも、うん、いいかも。 かかなな呼びますねねねうん、うんん ん, ちゃん 光, 合成か何か光合成できたらいいのに、ね。<笑> めっちゃ食べるな。うん、あ、ごめん、そこじゃないんだ。こっちこっち、そっちどこ。食べて。<笑>うん、なんか仲間と一緒に食べれないのかも。 そういう人いるよね、うん。あ、みんななんか、くちばしにつくの嫌がるね。あら。ぶぶぶっつ。ああ。そうか。うん。園は食べるのに。そう。ほら、本当だ。取り付けた。飛<笑>わないでください。 野生でそんなにねっとりした餌はないですないのかなでも な, ないかなでもどうだろうトカゲとか食べたらどうなんだろうねトカゲスーツはしてそうじゃない<笑>え中身はねっとりしてるかな<笑>あまあ人飲みかうん、んヌーヌーはい、えー、ということで5月の6日の朝のヒナの様子でした はい。